友達やお友達いいね。パ<笑><笑> 頑張って頑張って頑張って すごい み ん, んがなん。<笑> <笑><い>お願いします